そりゃ確かに関心はあるでしょうが、主役である米中両国にすれば、お前には一切関係ないといったところではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。米中首脳の初オンライン会談について、韓国政府がコメントを出した模様です。 連合ニュースの記事を引用します。アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が16日に初のオンライン首脳会談を行ったことに関連し、韓国外交部のチェ・ヨンサム報道官は同日の定例会見で、米中間の建設的な対話を支持するという立場のもと、関心を持って状況を見守っていると述べた。 朝鮮半島情勢に大きい影響を及ぼすアメリカと中国が、バイデン政権発足後初めて首脳会談を行って北朝鮮問題などについて意見を交換したため、韓国政府はその結果に神経を尖らせている。米中が対立する主なテーマの一つである台湾問題について、韓国政府は 一つの中国政策を尊重する立場を改めて確認した。チェ氏は、我々は一つの中国の原則を尊重するという立場のもと、台湾との経済分野を含んだ実質分野の交流協力増進のために、今までと同じように今後も努力していくと説明した。バイデン氏と習氏はこの日の首脳会談で台湾問題をめぐり長時間議論したようだ。 バイデン氏は一つの中国の原則を守ると強調しながらも、台湾をめぐる一方的な現状変更や平和と安定を損なう行動には強く反対すると表明。習氏は台湾独立勢力が挑発し、レッドラインを突破すればやむを得ず断固とした措置を取ると強調した。とのことです。米中両国の間に、 コウモリ外交を繰り広げている韓国にしてみれば、関心があるというのは至極当たり前のことではありますね。が、肝心の米中両国にしてみれば、関心はすでに朝鮮半島から台湾に移っており、今更韓国がどうなろうが知ったこっちゃないというのが本音ではないでしょうか。その米中両国による初のオンライン会談ですが、やはり話題は、 台湾問題に集中した模様です記事を見る限り、どちらかといえば、バイデン大統領が習近平氏に対して譲ったようにも見えますが、どうなのでしょうか。これはクワッドの取り組みによって、日本、オーストラリア、インドを完全に味方につけ、イギリスなどもこれに同調する構えを見せている、バイデン政権の余裕とも見られるかもしれません。 一方の中国にしてみれば、台湾九州は悲願であり、かつ中国共産党として人民へのプロパガンダとしても決して譲れるものではありません。ここまで声を大にして、台湾九州を声高に叫んでいる中国共産党が、もしこのまま台湾の独立を許し続け、ましてその台湾が正式に国連などに参加した場合、面目は丸つぶれとなります。 中国共産党としては、税が非でもこの事態を避け、早期に台湾九州を成し遂げたいところでしょう。このオンライン会談で、韓国という文言が出てきたどうかについては定かではありません。まあ、普通に考えれば、北朝鮮という言葉が出てきた可能性はあるものの、韓国という文言が出てきた可能性は非常に少ないと思われます。 韓国の政治家が、米中オンライン会談を気にしているのは、まあ当然と言えるでしょう。まず、アメリカに対しては、文政権の悲願とも言える、朝鮮戦争終戦宣言の存在があります。それについて、中央日報がコラムを掲載していますので、一部を引用して見てみましょう。韓半島、朝鮮半島終戦宣言協議の経過をめぐる、 韓米間の温度差が続いている。韓国政府は意見の解消を強調して楽観論を展開しているが、アメリカ側は依然として終戦宣言に対する立場表明を留保しながら距離を置いている。一部では文在寅政権が原則的なレベルで終戦宣言の必要性を認めたアメリカ側の立場を過剰に解釈し、状況を過度に楽観しているのでは というユーロの声も出ている。チョン・ウィヨン外交部長官も11日、国会外交統一委員会の全体会議で、韓米間でかなりの調整が終わったと述べた。イ・スヒョク、中米大使が9日の特派員懇談会で、韓米間で終戦宣言文案まで互いに意見を交換していると述べたことを考慮すると、韓米が 終戦宣言推進の条件、時期、順序など各ローン扱う段階に入った可能性がある。ただ、これに対するバイデン政権の対外的な立場は依然として不透明だ。アメリカ国務省は、韓米間の調整過程がかなり終わったというチョン長官の発言に対する立場を尋ねる中央日報の質問に対し、外交的な協議の内容に関する詳細内容は、 話すことができない。北朝鮮に対していかなる敵対的な意図もなく、前提条件なく対話する準備ができていると即答を避けた。これに関連し外交筋は、アメリカ国務省が焦点をずらして回答する場合は、内容を公開するのが難しかったり、答えれば外交的な副作用を招いたりする事案であるケースがほとんどとし、 同盟の韓国の外交長官が、韓米調整が終わったと発言したことに、反論することも認めることもできない状況から出た言葉かもしれない、と話した。とのことで、なぜここまで楽観的になれるのか不思議で仕方ありません。以前の動画でも述べましたが、アメリカが朝鮮戦争終戦宣言をこの状況下で出すはずもありません。 ちょっと考えれば分かりそうなものですが、まあこれが分からないからこそ、韓国の政治家と言えるってことなのでしょうが、韓国が米中オンライン会談の結果にピリピリしているのは、米中決裂となった場合に、我々はどちらにつけば渡航するのかという思いと、朝鮮戦争終戦宣言をアメリカが出せるかどうかという二つの思いからである、 と言っていいでしょう。よく知られている通り、朝鮮戦争の当事者は韓国ではありません。中国、北朝鮮、そしてアメリカです。韓国は休戦協定に署名すらしておらず、そういった意味では終戦宣言とは楽観視して大騒ぎしている韓国には全く関係なく、アメリカと中国、北朝鮮の間で交わされるべきものです。 つまり、韓国が注視しているというのは、決して、米中両国のために何かをしようという気持ちから来るものではなく、徹頭徹尾、米中両国が自分のためになることはないかという、傲慢極まりない自己中心的な考えから来るものと言っていいでしょう。建設的な対話を支持するなど、この後に及んでコウモリ外交が通じると思っている愚かさに加え、 何とかして自己の利益に通じないかとしか思わない浅ましさ。これこそが韓国政治の真骨頂と言っていいものではないでしょうか。このような国と本気で話し合いで解決できると思っている日本の国会議員がいるとすれば、残念ながらそういう人には政治家の資質はないと思わざるを得ませんね。ということで今回の動画は以上になります。